本日の内容はチームによるソフトウェア開発。まずソフトウェア開発の難しさのお話ですけれども、これまで様々なプログラムのことを扱ってきたんですけれども、世の中ではプログラムというよりもソフトウェアという用語がよく使われますね。一般にソフトウェアとは、プログラムとそれを動かすのに必要なデータを合わせたものを言います。世の中のソフトウェアは数十万行以上のプログラムコードを含むのは珍しくないので、そんなものは一人では開発できない。 チームで開発することになります。もっと小さい規模でも必要ならチーム開発しますけども、1人でただプログラムを作るのと比べて、チームによるソフトウェア開発では、いろいろな追加の作業が必要です。使用を策定、どんなソフトウェアを作るかを決める。設計、プログラムやデータの構成や形を決める。開発管理、分担やスケジュールを決めて、新規模を管理しながら開発する。テスト、デバッグ、 これは作成したソフトが使用通り動くかの使用を策定しましたから、これにあったりか検査し、不具合があれば修正。運用保障ですね。ソフトを動かしつつ、ここを改定したいとか、あるいは不具合があったら直すとか、そういうのは全部記録しないといけませんから、文書化記録。すべて記録して残す。一人でソフトウェを開発する場合でも、ソフトウェア開発、まあお金を取って開発する場合は、 こういうことは全てやっぱり行う必要があるんですね。で、さらに、ソフトウェアが大規模で関係する人が多くなると、これらの作業内容を複数人で打ち合わせて調整することが必要です。これ手間がすごくかかります。なので、ただプログラムを書くだけであれば、1日に何百行も書けるという人はいるんですけども、そういう人でも仕事として、プロジェクトでソフトウェア開発を行う場合は、 平均すると、一人一日あたり数行ぐらいしか書けないと。その他の仕事にいろいろ時間が取られてしまうということが言われています。で、ではソフトウェア工学とソフトウェア開発プロセスで。過去においても現在においても、実際にソフトウェア開発を行うとさまざまなトラブルが発生します。まあ、典型的なものとしては、 どのようなソフトウェアを作るのかの使用策定がいつまでも終わらずに開発に入れない。あるいは、使用策定して開発したんだけども、出来上がってみると発注があるから、これじゃあ違う、これじゃあ使わないとか、やり直しになる。それから、使用を決定して開発始めたはずなのに、途中で変更が次々に現れて、次はぎだらけになる。まあ、直せば直すほど品質が悪くなりますから。で、そして、その、プログラムの品質が悪くて、その、 バグを取るんですけども、いつまでもバグが取り切らなくて終わらない。で、最後に、プログラムは完成して運用に入っても、重大なバグが残っていてトラブルが発生する。こういうことは、実は非常によくあることなんですね。こういう問題の多くは、ソフトワー開発が非常に緻密な作業であって、一箇所の間違いでも重大な障害になる。え、プログラムって、一箇所でも間違っていたら、そこを使った時に、え、思ってないことが起こりますよね。 えー、そういうことからきます。あとはもう一つは、最後にソフトが出来上がって動かしてもらえるとどういうふうなものかわからない。少なくとも、えー、ソフトを作ってる人じゃなくて注文した人にとっては動いてないとわからない。そういう面があるからですね。で、こういう多くの問題を何とかしようとする研究の分野をソフトウェアソフトウェアエンジニアリングと呼びます。その名前からすると、 プログラムを作ることの研究がソフトワンに出るようになるんけども、実際は発注者にきちんと確認するとか、進捗を管理するとか、そういう人間にまつわることからが多い分野がソフトウェア工学です。で、その中にどういう流れでソフトを開発するかという分野があり、そこで具体的な開発のシステム型のことをソフトウェア開発プロセスと呼んでいます。で、過去においては、まず分析して、それからソフトを設計して、 設計通りに作って、で、最後にできたかどうかと保守して、テストして、え、それから補修のプロセス入るという、段階を経てソフトウェアが貼っていく、ウォーターフォール型が主流でした。しかし、このウォーターフォール型だと、分析設計の結果が最後の方になって違っていると、分かって、え、それは全部やり直しになると、そういう問題が非常に大きいということが分かってきました。 そこで、今では、作成する機能の優先順位付きのリストを作って、優先度の高い機能をとりあえず実現して動かし、どういうふうに動くか確認したらまた次を追加するというふうに、少しずつ増やしていく、アジャイル型と呼ばれるプロセスが、まあ、広まってきています。で、皆様がソフトウェアを作る時も、全部作って一発で動かすという。 まあ、ウォーターホールっぽいのだって、ちょっとずつ動くところから作っていくという、アジャイル型を、えー、作った方がいいよね。というのは、どういうふうにしたらいいかというのは、特に研究の場合は非常に変わってきますから、えー、なんかからアジャイル型で、絶えず動かしながら改良していく方が、まあ、いいわけです。で、この資料でも、随分大きなプログラムの例がありますが、えー、まず小さくっていこうか。 それから動いたら徐々に機能を増やしていくというふうな演習の形になっていたと思います。これも同じ考えによるものです。